今回も、外撮影のため、猿に代わって、私の方で解説します。よろしくお願いします。セリアの新商品、ソロトウオチ、という小さなスウェーデントウオチについて、より、上手に燃やす方法に挑戦しています。理想を言えば、一度着火したら、何もしなくても、最後まで、全体が、ゆっくりと安定して燃えてくれることなのですが、なかなか手強い課題のようです。今回は、 豪大物ユーチューバーの方にも Twitter で助言をいただいたためそうしたことを頭に入れて挑戦してみました従って前回の動画と違いソロとおうちはセリアで買ってきて開封しただけの無加工の品ですよろしければ最後までお付き合いください さて前回と今回の検証結果を総括してみます前回は気をつける前に空気穴をドリルで開けましたが着火後は皮膚希望を一切使いませんでした今回はドリル加工はやってないので順位が簡単でしたが途中からずっと皮膚希望で息を吹きかけてやらないと消えてしまうので最後まで少し忙しい感じのスウェーデン落ちとなりましたただし ドリル穴を開けなくても寄付希望があれば4本の柱をきれいに燃やし尽くせることが分かったのは猿にとって大きな収穫でした。調理のためにこのトーチを使うとなると忙しくなるのであまりお勧めできませんが例えば食事の後でトーチを楽しむといった使い方であれば1時間ほどゆったりと炎を楽しむことができるのでキャンプ場所でできる遊びとしては十分にあり だと思いました皆さんはいかがだったでしょうかコメントで感想など教えていただけると嬉しいですなお理想は放置しておいても最後まで燃えるスウェーデン統治だという思いは変わりませんのでそれについては引き続きトライアンドエラーで検証を重ねていきたいと思いますもっとも猿はあくまで趣味として動画配信しているので気が向いたら 程度の遊びですが、今回もご視聴いただき、ありがとうございました。今回の動画が良かったと思われた方は、高評価ボタンと、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。